ましてえー、渋谷区議会議員候補1つやな柳直弘演説会を始めさせていただきたいと思います。知られていない。そういう常に重点を置いて、毎朝同じところに立って皆様におはようございます。いっらっしゃいって言い続けてきたと3期目一番苦しい厳しい戦いです。皆様の、えー、大学では救急救命士を育てておりました。新しい政策、これをまず一つ掲げたいと思います。 8P というデジタルでしっかりと防災の面をしっかりと支援していくということ皆さんこんにちは参議院議員の生稲亜彦です渋谷の皆さんと思いを一つにしてそして誇れる渋谷を作っていきたいそのように一つやない候補をいつも言ってらっしゃいます候補には勝っていただかなくてはいけません一緒に仕事をさせていただきたい いただきたい、そういうことがあります。ありがとうございます。そして、鈴木哲医さん。区長には、鈴木哲医さんをよろしくお願いいたします。お二人を応援してください。お願いいたします。でした。